今日はですね皆さん25周年の感謝を伝えるべくやってまいりました、えー、会場一丸となってぜひです、ね、楽しんでいただきたいと思います、えー、声は出せませんけれども皆さんぜひ拳を上に上げてですね一緒に参加していただけたらと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございま す, す2022 「気が利いてるほどに悲しい気